虫がいないな、はいえー、道の駅サルフツ公園、えー、やってきましたもう少しで到着ですけど、えー、現在3時過ぎですねうーんどうだろう<笑>早いのかな遅いのかなここのキャンプ場もいいんだよな左方向です続いて目的地ですはい はい、えー、道の駅猿払公園到着です。ここ温泉もあんねやな。目的地に到着しました。お疲れ様でした。えー、ということで、えー、道の駅猿払公園、えー。今日でここで八つ目ですね。えー、8個ゲットしました。 時時間の方は3時半ということで何気に こ, こからですねうん今日最後を予定していた稚内、えー、道の駅、稚内まで1時間ぐらいはかかるのでまあまあ、今日のね宿泊地に着くのが、まあ、ある程度いい時間になるなという感じですね。 例えばですね、あっちの中の道を走りたかったんですけどちょっとね、ここ数年通行止めが続いてたのと、ねまあ、今回はなんかバッテンの、ねえー、地図にマークが出てないのでうん通れるのかなとは思ったんですけどもうんただ、万が一通れなかった場合大きなロスになってしまうということで。 えー、今回は普通通りにね、えー、こちら外側を走って総谷岬の方まで行こうと思いますこの辺だけでもね、えー、十分綺麗な空気うう流は見えるっちゃ見れるんだけどまあ本当は反対側からあっちからこう来るとこう海がねほとんど近海が見えていいんですけどね それだえ宗谷丘陵の風車ャですねすごい数全部で何個だったっけな50いくつだったっけかなうんでえ宗、ー、谷岬 ええー、もう一つセットでででで日本最北端の給油すすすすねね、はい、ててぐここ到着、ね、宗谷岬到着です。宗谷岬到着です ということでね、えー、2022年、えー、今年も日本最北端到達できました。宗谷岬行ってきました。で、まあ宗谷岬とね、えー、セットですけども、日本最北のお給油所、はい、こちらでも給油満タンしてきまして、おい、<笑>危なく<か>なった<笑>、えー。給油しまして。 えー、貝殻のお守りとあとはあれですね、えー、給油証明書をいただいてきました、はい、でこれからですけども、えー、一度、4時は過ぎてるんですけど稚内の道の駅にね、えー、行って、えー、今日最後のーピンズーゲットしてこようと思います、まあ、それからキャンプ場に行くような感じですね。 はい稚、えー、内のね、えー、市内までやってきましたけど雲がめっちゃくちゃな早い流れるのがねただし い, いかここが市の駅じゃなかったっけかなだですだ、ね、お疲れ様でしたあれ入れない はいということで、えー、今日予定通りね、えー、最後9個目、えー、道の駅輪っか内、えー、ピンズゲットしてきましたよし時間も5時になっちゃいましたね バイクステーション使ってるんですけども今日はあのもう一つの常夜道と言いますかねなん、えー、とか来てる宗谷ふれあい公園にあるキャンプ場ですねそちらにいい宿を取りまして、えー、住んでおります 当初、こちらね、えー、満員で、ね、入れなかったんですけどぎりぎりもう一度ね、確認したところこキャンセルが出たということで、えー、なんとかね、えー、こちらにいい泊まることができましたえー、とオーキャンプ場キャンプ場利用者はこちらから左方向、はい、北海道立宗谷ふれあい公園 えー、確かだねはいここからは入っていますおよそ 600m 先でここには、えー、入り口にゲートがあるので、えー、まずおー お, ーおーはいこちらで受付ですねはい。では受付していきましょう、えー、受付完了です で、いつものごとくはいここクランクなんだよなはいいやつ着いた着いたなんとか6時ちょっと前<笑>暗くなる前には着けたね、うん、これからテント張ってうんちょっとヤバいかな暗がりになるな いやーやっぱりお盆の最中っていうのはもうねやっぱり人気なもんだから満杯なんですもんなフリーサイトがは行くのはちょっとぐるーっとね一番遠いんですよねで7番 なんか見たことのある人がいるな。<笑>俺奇遇ですね。どうどうしますか。<笑><笑>お疲れさんです。<笑><笑>食料ですね。<笑>大事な。<笑>今日朝コーヒーだけ飲んで。うん なんですうんうんさっきコンビニ最後の買い出しに乗った途端ん、はい成功もあとでなんか半側のくぎになって要は低血糖、うん、その場でこう止めるじゃないですかで降りるじゃないですかもうここでもうずっとこの状態でさっきまでそんな<笑>ひどい状態なのなんかもう熱中症に近いような感じなんですけどで今 デートはいちゃんと買ってきました。<笑> ちょこっとでっかいな<こ>。<笑>